新型コロナウイルス感染者が爆発的に増加した第5波2021年8月のさなか私はコロナに感染しましたその日の夕方少し風邪かなと感じて夜7時にベッドに入ると夜中12時頃に高熱と頭痛とだるさで目が覚め熱を測ると41度「んそんなに?」 体温計が壊れてるのかなと何度測っても41度。インフルエンザだよなと自分に言い聞かせ再びベッドに横になった。なかなか眠れない。汗が出るが寒気と関節が痛い。風邪特有の症状だ。寝れば治るよなと頭の中でループしながら2時間が経った。 途中、キッチンに水を飲みに行くと、妻が起きて、大丈夫私、熱が41度ある。妻、コロナだね。私、いや、多分インフルだと思うけどな。妻、部屋から出ないでね。それと家でもマスク。部屋の中、部屋から出たらアルコール。はい、これ。 部屋の窓は常に開けといてあそれと明日 PCR 検査必ず受けてね私はい妻あと喋らないでね私てんてんてんこういう時女性は敏感だすぐに私がコロナに感染したと彼女には分かった夜中にこんな会話をした後、高熱と頭痛とだるさの中ベッドに入り 朝には熱が下がってますようにと祈りながら寝た朝になると 38.6 度に熱が下がっていたやっぱりインフルだったんだなよかった普段外では必ずマスクをして仕事の打ち合わせもほとんどリモートでやり外出しても夕方5時には家に帰り 家に帰ると一番に石鹸で指先と手全体を念入りに洗い自分では相当気を使って生活していたのでまさか自分がコロナに感染したなんて思いもしなかったしいや多少は思っていたが考えたくなかった自分はそうと思ってなくても結果的にコロナだったとしたらみんなに迷惑をかけると思い その日の午前中に PCR 検査を受けに行った夕方メールで送られてきた結果は陽性だったすぐに家族に伝え過去5日間に会った人に「コロナに感染したので濃厚接触した可能性があります PCR 検査をお願いします」と連絡した会った人は2人だけだったコロナは 人と人と人人を合わせないいようにしているんだ人間は人間同士集まると悪さをする人が出てくるコロナは人間が招いた災いなんだと言うたけしさんの言葉を思い出した感染が判明した日の夜熱を測ると40度近くあった部屋からは出ずベッドに横になりいつの間にか寝た寝れたん これって熱だけなのか咳はほとんど出ないし、肺炎という自覚症状がない。風に近いなあ、と思いながら寝てしまった。次の日、朝6時半に目覚めると頭が痛い。ただの頭痛ではないとすぐに分かった。今まで経験したことがないくらいの痛み、歩けないくらいの頭痛に、脳の血管が切れてるのかな 「これはまずい」と思い声を出してみた声は出る手と足を動かしてみた普通に動くさすが風と違うこれがコロナかと思ったそうだたけしさんにスカイプセッションをしてもらおう連絡をすると朝起きて1時間もしないうちにスカイプセッションとなった 武さんおはようございますおはようどうした朝早くから実はコロナになってしまい熱も昨日41度まで出て今は38度そこそこなんですが朝起きたら頭がものすごく痛くて歩けないぐらい痛いんですこの先どうなるのかと思うとそうか来ちゃったねはい来ちゃいましたじゃあ今その頭痛を取るよ スカイプの画面を見るとたけしさんが右手をくるくると回してるそして手に巻きついたらしい何かをぐーっと引っ張り「よしこれでどうだ」「ありがとうございます」「10秒ほど無言」ん「んあれさっきまでのあのものすごい激痛の頭痛が全くなくなってます」ええな何でですか 何か見えるんだよね手をくるくる回していると綿菓子みたいに手に何かが絡まってくるんだそしてその綿菓子を引っ張ると手にコツンと何かが当たるそれが手応えってやつそうすると痛みとか苦しみが取れるみたい俺も何でかわからないはいなんて言ったらよいかありがとうございます じゃあまたね。気楽に使ってね。ありがとうございました。不思議だ。少し前まで経験したことがない激しい頭痛で、この先どうしようと思ってたのに、たけしさんのスカイプセッションのおかげで、一瞬で痛みが消えた。私がコロナの期間、これ以降は頭痛は全く出なかった。そして、その日から保健所から電話が来るようになった。 体調はいかがですか熱は何度ですかパルスオキシメーターはありますかなければすぐに送りますね。咳は出てますか糖尿病など基礎疾患はありますかと通り一遍の質問に受け答えしたがここ最近にあった人のことは聞かれなかったもう追い切れないのかなと思った翌日異変が起きた。 朝起きて息を吸い込むと肺のあたりがチクチクして肺に違和感を感じた。これって肺が白くなるやつか。テレビで見た知らない人が肺が真っ白になっているレントゲンの写真を思い出し自分の肺もそうなっているのかとすごく不安になった。たけしさんが気楽に使ってねと話したのを思い出し再度 スカイプセッションをお願いしたたけしさんこんにちはどう調子はおかげさまで昨日すごい頭痛をとっていただき頭は普通になりましたありがとうございます今日はどうした今度は肺がチクチクし始めて息を吸い込むと肺のこの辺に違和感を感じるんですよーしたけしさんがスカイプの画面越しで手をかざしクルクルと 手を回し始めたしばらく手を回しているとぐーっとたけしさんは手を手前に引っ張り「よし何か胸から取れたような気がしましたありがとうございますこんなの簡単なんだ目に見えるからそれを取ればいいえ見えない?」たけしさんはたまに不意なツッコミを入れ笑わしてくれる。 笑いがあればね、うまくいくんだ。目の前にペットボトルがあれば手でつかめるでしょそれと同じなんだ。だから簡単。こんな話をしている最中、息を少し強めに吸い込んでみた。あれ、たけしさん。胸のチクチク感がなくなってます。違和感もなくなってます。ええー ななんんででかかわらないけどできちゃうん だ, だから俺を使ったもん勝ち昨日は経験したことのない歩くのが困難なほど激痛だった頭痛をとっていただき今日は肺のチクチクと違和感をとっていただき自分がコロナに感染していることも忘れるくらい普通に戻りましたありがとうございますじゃあ頑張っていきましょう はいありがとうございました本当不思議ですがこれは現実起きたことなんです使ったもん勝ちとしさんはよくおっしゃいますがしさんは自分でも「俺と知り合ったんだから使わなきゃ損それが分かっているんですねほんと使ったもん勝ちだ」と思いました私は3ヶ月ほど前に YouTube にも出ている TWF の会のよしこさんとお話をする機会がありました高さ1メートル以上のところで寝てしまい寝返りでコンクリートの床に落っこちてししままいました。そして背骨を5箇所折り痛くて動けないところたけしさんのスカイプセッションで「まず痛みを取るよ」と腰に近い背骨が折れ骨が神経にあたり激痛だった一番痛いところをスカイプで ととっってもらったとのことその時吉子さんが「痛みがないということがこんなに幸せなんだ」とその時初めて思いました「たけしさんに本当に感謝しています」としみじみ話してくれました当時居合わせた理学療法士さんによると医学的な立場から骨折の疑いがある場合まず痛みがあるかないかをチェックします。 痛みがある場合何もでできないんです痛みをなくすことがまず最重要なんです人間の体は痛みがなくなると自然治癒力が高まり改善に向かうようにできているんですとのことだったなるほどしさんがまず最初にやったのは痛みをなくすことそれと理学療法士さんが言っていたことがピタリと一致した たたけけししさんんは見えてていいいいるるだだじゃないわかっているんだと が, てんがいきました私はコロナに感染したけしさんのスカイプセッションで頭の激痛肺のチクチク感肺の違和感をとっていただきそれらがなくなると体の自然治癒力が働き改善に向かうことを身をもって実感体験しました。 人間は体や心、どこかに痛みがあるとやる気が出なくなります。それをたけしさんはよくご存知なんだなと思いました。痛みが取れ、自分がコロナであることを忘れた瞬間、ああ、これだ。この感覚戻った。コロナに感染し、3日目にこの感覚を味わったことで、自信がつき不安がなくなりました。 ああ、大丈夫なんだなんという安堵と安心感だったことか感染して4日目保健所からパルスオキシメーターが届いた早速測ってみると「93」ネットで「パルスオキシメーター93」でググると肺炎の所見入院の上慎重に観察え入院 でも自覚症状は全くない。急に焦ってきました。保健所からの電話に、熱は上がったり下がったり、頭痛はなくなり、肺の違和感もないです。ただ、パルスオキシメーターが93なので、できれば入院したいので、手配をお願いします。と伝えた。これはまずい。 今93だが夜になるともっと下がるかもしれない人間はさっきまで有頂天でも自分ではわからないところで体がおかしくなると一気に不安になるそうだたけしさんにスカイプをお願いしようこの時が3回目のスカイプセッションでしたたけしさんこんにちはどう調子は 今度はパルスオキシメーターの数値なんですが93と入院が必要なくらいの数値になってしまいまして自覚症状はないのですがこの数値をなんとか上げていただくとかうん分かったやってみるねお願いしますコロナってねこの辺の空気中にも漂ってるんだ。 たけしさんが指先で何かをつまむ仕草をして空中に素早く手をシュッと出し何かをつかんだ「これコロナ」「笑い」え「えコロナをつかんだんですか?」笑い。で俺が食べちゃう「え食べちゃう?」パク 味しないなあ笑い笑たけしさんはおもむろにコーラを口にしたごっくんあ飲み込んじゃったこうやって身代わって痛さを力に変えるんだ俺も痛いんだよわかる基礎うてがいでしょ誰もやってないことをやりたいんだスカイプで、 コロナの痛みを取るなんて頭で考えたら無理俺は結果で見せるうーん男だたけしさんと話をしている最中に手元にあったパルスオキシメーターで数値を測るとえ九97になってますよたけしさんさっきまで93から95を行ったり来たりしていた数値が今97になってます 自分のことだがびっくりすぎて自分を客観的に見ている自分がいた。翌日保健所から電話があり、入院の手配ができましたので40分後にタクシーが家まで迎えに行きます。えは、はい。随分と物事がサクサク行くな。急がなきゃ。退院後、たけしさんにこの話をすると、 さん曰く「俺と付き合ってるとラッキーなことが起きるんだよね」と言っていた40分後マンションの玄関に降りるとタクシーが待っていたタクシーの運転手も命がけだなと思いながら乗り込んだ普通のタクシーじゃないコロナ仕様のタクシーだった運転席と後ろの席は完全に遮断してあり 直径2 0ンチぐらいの太い蛇腹のパイプが運転席と助手席の間から後ろの席に出ていてものすごい音を出して空気が出ているこれで空気の入れ替えを常にして車内の安全を保っているのだろう運転手さんが私に声をかけてきた「途中でもう一人乗ってきますのでもう少し端に座っていてください」 愛席タクシーかどんな人が乗ってくるんだろうと少し気になった途中若い女性が乗ってきたジャージ姿でせを結構しているちらっとこっちを見たので「ファイティン」と「ファイト」のポーズをするとお互いにこって笑った「お互いコロナだから頑張ろう」という気持ちが伝わったのか 少ししいいことをたた気分になった病院に着くとまるで健康診断のコースのようにデスクの上の看板に番号が大きく書いてあり「健尿・採血・胸部レントゲン・ CT スキャン」と一通りの検査を順番に1時間ぐらいかけてやったタクシーで相席した若い女性は咳をしながら私と同じコースを回っていた。 検査が終わるとその子は車いすに乗っていた私も看護師さんに案内され車いすに乗った「これから病室に行きますね」看護師さんはとても優しく思えた何か特別な感じがしてどんなところに連れて行かれるんだろうと少しワクワクした病院の廊下で担架に乗り点滴をしながら口からチューブを入れられ ぐったりしてていいいい、るるがが目開コロナ患者の男性とすれ違い重症者もいることを目の当たりにしたエレベーターが止まり降りるとナースセンターの前を通り病室に案内された「こちらになります」「個室だった」「特にオーダーしたわけでなくこの病院ではコロナ患者は全て個室らしい」「不謹慎だけどラッキー」と思いながら 靴を脱ぎ早速ベッドに横になったしばらくすると担当医が入ってきたこんにちはこんにちはお世話になります一通り結果が出ましたはいレントゲンを見たところ肺には白い影が結構ありましてガーンでもコロナですからこれぐらいは出るんです中等症1ですね テレビでよく聞く中等症ってやつですかはい中等症2でなくてよかったですよ一なので経過観察して悪化しなければ5日ほどで退院できますよ何かあったらこのボタンを押してくださいねすぐに看護師が対応しますのでと看護師さんから説明を受けた日本の医療の方々は完璧だな 教育がししっかりしているのだろう去年2020年3月に仕事でインドネシアに行った際コロナでロックダウンになった現地の人からよく聞いていたのだが「注意しろよジャカルタ病院がひどいぞ病院に入ることは死を意味するからコロナには気をつけろ」と言われたやばいと思った。 それに比べると日本の医療はすごいなと思った看護師さんたちは優しいし病院にもおもてなしが根付いているすごい国だと思った入院後の症状は熱がジェットコースターのように上がったり下がったりするくらいでこんなホテルみたいな病院に来ていいのかなと思いながら過ごしたテレビでは入院したいけどできない人がたくさんいると 聞いていたので何か悪い気がしたがこの際ゆっくり静養しようと決めた早速パルスオキシメーターを測ると「95」最悪を出したが「97」にはしたいなと思いたけしさんに入院したことを報告することとパルスオキシメーターの数値を上げてもらおうとスカイプセッションをやっていただいた今度は お腹の腸の辺りから何かが取れた感じがしたスカイプが終わって数値は97になっていた「もう早速退院じゃないか」と思いながらさらに安心感が自分を包んだ入院は予定通り5日間で終えた退院後コロナは後遺症がつきものになっていると感じた 家に戻ってから本調子でない期間が2週間ほどあった目のフラッシュバック倦怠感心臓の鼓動が不規則やる気が起こらないとうとう「そうだ後遺症も武さんにとっていただけるかも」と思い武さんにまたもお願いした後遺症はね俺もいろいろ勉強している。 これから増えるよ、後遺症の人。でも俺に任せてすごく心強いその言葉を聞いただけでも5ある後遺症が3まで減った気にさせてくれるいやもしかしたらたけしさんの言葉だけで本当に3になっているかもしれないよしこれで完璧だありがとうございます コロナに感染して1ヶ月半が経ち今はその後遺症もなく感染前の自分に戻り普通の生活が戻りました本当にありがたいですコロナの感染を通じてたけしさんのスカイプセッションを通じて実体験から感じたことや思ったことを好き勝手に語り書かさせてもらいました たけしさん、心から感謝しています。ありがとうございます。